ポンちゃん。お これ取りたいね。じゃ、お腹ちょっと見せてごらんよ。どんな感じ。なんかちょっと。ピンク色っぽい感じ。ま だ, まだか。薄い。なってない感じかな。わかんない。ちょっと糸とかはよく見えない。傷口見えないから。うん、はーい。次の病院まで無理せずだね。うん、火曜日だっけ。水曜日。水曜日。あと。 今日月曜だから。っだからね。明後日です。頑張ろう、ね、姉ちゃんくん。そしてまた連れてかれるとこの人が泣くよ。なんか面白だよ、はい。急に絞りが変わったのでついてこ来れませんでした。うっちゃん。はい。 ちゃんは1人残されると泣くね。